はい、どうも、皆さん、こんにちは、アヌです。皆さん、心の準備はできていますでしょうかはい、ということでね、え、本日ですね、ある重大発表がね、さらっと速報で流れておりまして、気づいてる方と気づいてない方がね、いらっしゃるんじゃないかな、なんて思っているので、まあ、ちょっとね、動画で共有していこうかな、なんてねえ、思っております。ということで、いや、これマジでやばいっすよ。ということで、発表するんですけども、まあ、本日、え、鬼滅の刃の公式 Twitter さんにてえ、このような内容がえ公開されました。 テレビアニメ「鬼滅の刃」は全国フジテレビ系列にて毎週日曜23時15分より放送することが決定いたしましたと。 続報に関しましては、9月の25日、あの、無限列車編とか新 PV を公開する日に、お知らせします、ということで、まあ、こんな感じの内容が投稿されました、ということなんですけど、これ、いきなりすぎないと。<笑>おい、決めとなれば公式も、いきなりすぎないと。めっちゃびっくりしたわ、マジで。あのね、僕はあの、視聴者から言われて気づいたんですよね。あの、ちょうどモンストやってて、朝。<笑>モンストやってて気づかなかったんですけど、ツイッター見たらこのようなね、内容がね、公開されておりまして、いきなりすぎないと。めっちゃ めちゃびっくりしました。ということでまず嬉しいことなんですけども、え毎週日曜ということで、まあ、休日ですね。え誰もが見られるような日にちとなっております。そしてですね、え23時15分ということで、まあね0時を超えなかったっていうのはね非常に嬉しい内容となっております。でね。 まあね、つい、昨日なんですけど、僕、昨日あげた動画で、23時から放送するんじゃねみたいなね、え、ことを本当にね、言っていたんですけど、まさに、ちょっと僕の考察もドンピシャで当たってしまいまして、こんなすぐに発表されると思ってなくて、いや、適当に、まあ適当っていうか、まあ大体で言ったんですけど、まあ当たっちゃいました<笑>。 <笑>まあ、たまたまですね。ということなんですけど、まあ一応考察も当たりましたということで、えそちらもね、嬉しいこととなっておりますと。皆さんはね、えこの時間帯どう思いますか僕はめちゃくちゃいいんじゃないかななんて思ってるんですけども、さらにですね、この他にね、もっとね、いい情報が発表されておりました。こちらはですね、公式ツイッターというよりかは、ニュースの方でね、ちょっと発表されていたんですけども、これね、みんな気づいてるかね、ちょっとわからないので、まあそちらもね、共有していきましょう。ということで、まあ僕はですね、ライブドアニュースさんのね、記事を見て、 あ、なるほどと思ったんですけどもまあ、そちらをねちょっと引用してねえ今回ねえお話ししていこうかなってね思いますということでこちらということなんですけども、まあ、放送時間のね設定についてなんか皆さんでねこう話し合ったみたいなんですよまあ、その中で出た内容らしいんですけどもこんな感じでえ内容に関してはですね通常の講座は同様いたしますが内容は変えない形で放送する予定ですとえコメントしたそうですはいということでこちらどういうことなのかとえちょっとね疑問がね浮かん 出るとと思うんでですけどもえ僕なりにちょっ解解釈ししたので解説していこうかななんて思いますこれはですね、まあおそらく、まあ富テレビが原作改編っていうか、なんかこう、オリジナリティのね、え、あるものをね、ちょっと<笑>ね、しようとしていたのかっていう感じなんですけど、まあ通常の交差っていうのは多分、通常の規制ですね。他のテレビと同じような規制は、まあもちろんね、あの、それはね、やらなきゃいけないので、そういう面はやるっていうことなんですけど、内容は変えないと。え、こちら原作の内容は変えないということなんじゃないでしょうか。はい。 ハハハ。 これ、めちゃくちゃ嬉しくないあの、誘惑編の内容を変えないのがどれぐらいめちゃくちゃいいかと言いますとですね、僕は、あの、無限列車編、すごく原作も面白いと思ってたし、原作でも本当に泣いたんですけども、その後の誘惑編っていうのは、その涙を覆すぐらいの面白さ、緊迫感っていうものがあったんですよ。本当に敵っていうのがさらに強く見えて、あの煉獄さんですら勝てなかった上限が、さらに強いのがいるのかみたいな、そんな感じの展開なんです んですけども本当に、えー、原作は面白いので、えー、これに関してはもう本当に買えなかったっていうのはすごいいい判断ですまあねもちろんねあの UFO テーブルさんのまあ、オリジナルなね、えー、アニメっていう部分はたくさんね放送すると思うんですけどもまあ、やると思うんですけどももうそれはいい部分で、ね、やると思うんですけど悪い部分のなんかオリジナルテイストというかオリジナルのストーリーっていうのはやらないんじゃないかななんでね思っておりますいやこれは本当に嬉しいマジでありがとうということでねあの UFO テーブルさんの神作画に加えて、えー、原作は 本当に後藤家小代春先生の紙ね内容ととなっておりますと、えー、皆さん、こちらはね、えー、どう思いますでしょうかこんな感じでね、えー、富士テレビの編成部長は内容は変えない形で放送すると。まあ、富士のね、えー、人がね言ったので、もうこれ確実なね、内容となっております。 はい。ね。ぜひぜひ皆さんのね、意見なんかもコメント欄によろしくお願いします。はい。ということでね、こっからはですね、僕の考察なんですけども、今回発表されたのは、まあ、時間帯だけですよね。毎週日曜日っていうのと時間帯だけなので、まあ、日にちはいつからなのかと、うん、いうことで、まあ、そちら結構気になってる方がね、いらっしゃると思うんですけど、ま、あこれね、9月の25日に本当に正確に発表されると思っているんですけど、ま、あその前にやっぱね、考察しておきたいということで、まあ、僕のね、個人的な考察なんですけども、まあ、結構ね、え、またで騒がれている10月ということで ことなんですけどもまあ僕はね本当に10月からかなと思っていますでねまあ以前僕は考察したのは10月2日からねえ放送開始するんじゃないかななんてね言っていたんですけどもまあ日曜日だということで10月2日土曜日なんですよねということでまあ、1日ずれますはい<笑> 1日ずれますおそらくえ10月の3日え23時15分よりえ放送開始なんじゃないかなぁなんてね思っております、えー、考察を変えたいと思いますはい<笑>まあもう根本的に違うのね土曜日っていうのは3日からなんじゃないかななんて個人的には思っております。 でね、まず一つ目の根拠なんですけども、まあ、先日ですね、まあ、秋アニメ、え、人気タイトルでおなじみの無色転生というね、タイトルがね、解禁されたんですけども、え、こちらがですね、10月の3日の毎週日曜日放送開始と、え、そしてですね、こちらがね、時間帯が24時からとなっているんですよね。うーん、まあ、これをちょっと見たらですね、あれと、ん、うん、うん <笑>もしかして、この無色転生の前に、鬼滅の刃をやるんじゃないか、東京 MX で被ってるしね、うん、やるんじゃないかな、なんてね、個人的には思っております。なんでね、番組表では、10月3日の日曜日、鬼滅の刃遊楽編、23時15分、で、その後に無色転生ってなってるんじゃないかな、なんてね、ちょっと予想しております。でね、ま、根拠2つ目なんですけども、あの、9月にめちゃくちゃ、あの、鬼滅の刃畳みかけておりますよね。ま、これはね、本当に、 あの10月からやるよっていうね静かなる意思表示なんじゃないかななんて思っておりましてまああの9月の25日にしかも無限列車編をね放送するしあのそこで遊格編の全情報を解禁しますよみたいなことをもう本当言ってるんですよ公式さんからこれ言ってるんですよまあそれ9月の25日にも言ってるってことはなんかサプライズ的な感じでもういきなりもう来週からやっちゃいますぜみたいなえそんな感じなんじゃないかななって思っておりますそしてねえ本日あの日時っていうかまあ時間帯をね発表していたので本当に あの目の前まで来てますよっていうそんな、えー、アピールというかそういう静かな石表示なんじゃないかななんてね、えー、個人的には思っているのでまああのね、えー、考察としましては10月の3日日曜日、えー、23時15分より、えー、放送開始なんじゃないかななんてね思っておりますはいなんか時間帯23時15分ってめっちゃ微妙だよね30分枠なのとそれとも45分枠なのみたいなそんなね、えー、ちょっとね疑問を感じさせるようなね時間帯であったんですけどもワンチャンね4 45分枠っていうのもあるんじゃないかななんて個人的には思っております。なんでかっていうとですね、有格編っていうのは全16話ぐらいにしないと収まらないぐらいのボリュームとなっているんですよ。なので45分枠にして、え全12話とか13話に収めるっていう形なんじゃないかななんて個人的にはちょっと と思っておりますはい、その辺はまだわからないですけども、45分っていうのもワンチャンあるんじゃないかななんて思っております。え、詳しいね、え、鬼滅の刃の遊惑編の考察に関しまして、知りたいよっていう方はですね、え、こちらの動画でもう本当に全部まとめておりますので、え、まだ見てないよっていう方はぜひぜひご覧ください。え、本日は、え、こんな重大発表となっておりました。はい、ということでね、え、今回の内容良かったよっていう方はね、え、高評価、そしてね、え、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今週の土曜日の生放送 放送でお待ちしております。うっバーイ。